はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね。南柏駅にございます。麺屋シンクさんにお邪魔しております。 こちらのお店はね、僕も何度か動画で撮影しておりまして、麺屋シンクの店主さんなんですけど、もう以前から、まあ、飲み仲間というか、普段からもね、親交はございまして、今回はね、めちゃめちゃ美味しい限定メニューが出たというお声がけいただきましたねえ、今回ね、そちらのメニューを食べに伺いました。ただ、限定メニューのみでなく、通常メニューのね、ラーメンも日々進化しているということで、デフォルトのメニューでありますラーメンと、そちらのね、限定メニュー、計ね、 3倍ほどねいただく予定となっておりますでこれね見ていただくと分かる通りご好意でね閉店後お邪魔させていただいております今回ね特別にテンサにもピンマイクをつけていただいておりましていろいろとねラーメンや限定メニューのこだわりをお伺いしながら絶品のねラーメンを食べていこうと思いますそれでは早速店内の方に参りますよし ということで、えー、早速ねシンクさんの店内に入っております。店員さんの神田さんでございます。初めまして。<笑>お願いします。<笑>あっと僕の動画でも実は出てるんですけどね<笑>一回。<笑>ちょっと早速なんですけど食券あのー、余分ちょっと限定。 1枚買わせていただいたんであお任せでちょっと順番お任せしますんでお願いしますちなみに1杯目は何から来る感じですかラーメンですラーメンからラーメンよっしゃ<笑>シンクさんって持ち帰りのラーメンもやっておりまして神田さんからのご厚意でお持ち帰りラーメン冷凍で送っていただいたんですけど多分ねオープン後とかに来た時のラーメンに比べるともう格段に進化しておりまして実はあの、僕限定も楽しみだったんですけど進化したラーメンを食うのが楽しみだった いや僕もねデフォー食べて欲しかったほ本当ね<笑>この8ヶ月の成長をあヘチマより成長してますからあの時より材料減らしてるんですけど、はいはい、全体の味がかえしにしろ油にしろ豚かにしろ全部それが分かるような作り方に変えたというこれはめっちゃお腹空いてきちゃったな<笑>トッピングはどうしますあお任せでお願いしますおませではいお任せで、はい、ありがとうございますうわむらそうお待たせしましたありがとうございますはい今日すぐうわ。 すみませんいただきますはいいただきますうんうんうま<笑>全然あの、スープの一体感が段違いですねめっちゃうまい<笑>よかったよマジでめっちゃうまいこれはよかったほんとによかったよ<笑>お、うん 野菜も茹で加減変えましたそう、ちょっとこう、うん、返しとかもう結構ガツンとくる感じになってるからはいはいあんまクタクタすぎるとボケちゃうから、うん、ちょっと麺、麺痛いうわ<笑>めっちゃ見てるじゃないですか<笑>あのパンだから<笑><笑>いただきます<笑> フ<笑>あこんな違うんだあうまいいやでも8ヶ月結構一生懸命ラーメンと向き合ってきます、うん、来た感じはありますスープにちゃんと 返しと、まあ、肉の部分と油の乳化してる部分とうまく層ができるようになってるから麺に染み込ものも早くてすすった時にこの醤油感がもう昔と段違いなんでそ う, そう返しの返しの味がやっぱくっきりとしますようんご機嫌ですよ<笑><笑>そんなに褒められたらこれはもうね今日うまい酒飲めるもん<笑>今日美味しいビール飲んでください<笑><笑>ビールは通常だからダメよ<笑> この進化もただただそのシンクさんとは別物ってわけじゃなくて昔のシンクがちゃんとブラッシュアップしたっていう進化なんで、うん、ベース自体はドカンって変えてるわけですねい、うんンに最初のオープン当初から来てるお客さんも喜ぶような進化ですよねそうですねオープン当初からのお客さんもなんか最近やっぱ結構おいしくなったって言ってくれることも増えてきて一番嬉しいですねそれがね<笑>毎日ニヤニヤしてるな毎日ニヤニヤですうーんうまっ <笑>うん400秒でですねこれ<笑>一瞬でなくありがとうございます。 塩生姜ラーメン。う<笑>うまそう<笑>独特ですね、鰹節とごまが入ってるんですね、トッピングに。ということで、例えばね、二杯目到着いたしました。これって限定メニュー、今後発売されるやつなんですか。うんと、ラスの動画が上がった翌日から店内で。マジっすかっていう。翌日から。マジっすか。か<笑>すか今はお持ち帰りと通販だけでやってます。あ、なるほど、はい。いただきます。いただきます。自分は聞いたことないですよね、生姜とかの。 どど、どうなのどうな の, <笑>どうなの<笑>えー、こういう感じなんですねうまいうまい一口目よりも二口目三口目の方がうまいですねスープ最初の一口目とかはどっちかって生姜の風味ががっつりくるのでスープをね飲んでいくごとに口の中にラードが広がるとその豚の風味これがね強まるんで徐々に二郎系になっていくって感じですねうんそうですね うん、っとこれいただきますうわうまそう<笑>あうまい<笑>うまいでもこっちの方がダイレクトに麺の香りを感じますねあそうですね、うん、その醤油の香りとかがねない分うまっ 生姜って聞くと確かに二郎系だと違和感ありますけど、うん、あの紅しょ生姜って意外にトッピングしてる多いじゃないですかあそうですね、うん、やっぱり実際食べてみると全然違和感ないですねうんあやっぱどっか優しいんでどっちかっていうとこっちのラーメンは毎日食べたい系のラーメンって感じですね節が合うねうねん 麺料が多いからやっぱ途中でだんだんだんだんと味が変化していくっていうのも楽しんでもらえたらいいなってい う,、うんそうですねうん、最初からね混ぜずにこう少しずついろんなトッピングかつお節だったりとかごまとかあえていくと味のね変化が徐々に起きるんでこれ面白いと思います。うんうん サとが一緒に満足でできるというか<笑>そうかそす最初あっさりかなと思って食べ進めると意外に<笑>「くるぞ」みたいな<笑><笑>返しに刻み生姜を入れてるんでそこの方にやっぱ生姜もたまってるんでそこの香りも楽しんでもらえるなるほど<笑>ぶっちゃけ最初のそのまろやかな感じの時にはごまの風味がこれ 別になくてもいいなと思ったんですけど混ぜてしっかり濃くなってくるとごまが一気にいい味になってくるというか、うん、そうなんですいや気づいてもらえるのが嬉しいですよ<笑>やってることの意図に気づいてもらえるとあの今言ったようなその一杯で変化があるラーメンですねうん、うん 終わったですよろ し, しますじゃあメールです、ね、はいありがとうございます昆布水の塩生姜漬け麺お、どんまでキンキンなんですねこれしっかりと<笑>すげえ ち, ちなみにこのメニューっていつぐらいまで提供予定なんでしたっけこれはまあ10月下旬まではやろうかなと思ってますと、うん、いうことで3杯目ね到着いたしましたこちらがね昆布水の塩生姜漬け麺ということでっと早速、ね、いただきます この麺屋新婦さんで僕たぶん締めた麺食べるの初めてですねよっちょっとこれいただきますうんコシ強っ<笑>あと多分麺自体も改めてこれ食べてみると噛むたびにねこの粘り気みたいなのが出るので普通のラーメンじゃ味わえないような食感というかつけ麺唯一の食感ですねうん これ、ちょっとつける前にせっかくなんでこのわさびとね卓上のこの返しを使って麺だけでね食べてみようと思いますあうめえわ<笑> 締めるとあのちょっとだけね消えてたその麺の香りってものが不思議とね返しとわさびをつけると息を吹き返すというか麺の風味がね全くガラッと変わりますね、うん、早速ねちょっとつけ汁につけさせていただきます 感強っどろどろのねこの昆布水に使ってても全然ねその豚感が弱まってないであの前ちょっと前にあの LINE でアホほど材料を入れた塩返しの写真きましたけど<笑>確かにそのやっぱあれぐらい入れないと昆布水つけちゃった時に負けちゃうんですねもう、スープもね強いし、うん、昆布水も入るからそうバカみたいに入れないと返しの味がね確かに、うん 同じ返しとスープ使ってるのに、うん、このラーメンとつけ麺でこんな違うんだっていうのもなんかこうちょっと面白いところかな確かにその風味のね感じ方も変わってきたりしますし、うん、全然別物ですね、うん、だからこれラごメ昆布ねこれ合わせていただこうかなんふふ フフッて。うん ソースでデレデレしてほしいこれめっちゃうまいっすねうんー お願いするとき、普通のにします、でかいのにしますって聞いてくれて普通のでって言ってよかった<笑><笑>やばい、ちゃんと楽しんでよかった<笑>ちょっと最後ね、この昆布水でスーパーリをさせていただきます先生すいません、めちゃくちゃ美味しかったです先生ごめんなさいでしたありがとうございます ということでね、えー、ただいま麺屋シンクさんで通常メニューのラーメンと限定メニューを2品いただいてきました。いや、ごちそうさまでした。改めてありがとうございます。めえ。 めめめめちちちちゃゃゃゃかったですねめちゃめちゃ嬉しい<笑>本当に<笑>正直衝撃受けるぐらいうまかったその全部がちなみに、ねまあ、今回いただいた、まあ、生姜系の塩ラーメンだとかつけ麺に関して、ね、限定メニューになりましてつ、まあ、け麺の方は10月の下旬頃までを予定としておりまして生姜塩ラーメンに関しては僕の、ね、この動画が公開した翌日に販売予定となっております、まあね、どちらも、ね、両方販売するタイミング出てくるかと思いますのでお腹かに、ね、余裕がある方は電食もね OK なので 気になる方はね、ぜひ、まあ、塩、生姜も、昆布酢のつけ麺もね、もちろんラーメンも食べてほしいんですが、好きなものをね、好きなだけ食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。いや、改めて、今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。はい。また、じゃあ、あのー、ちょっと、いろいろと、周りが落ち着きましたら、ゆっくりお酒飲みましょう。ね、<笑>ありがとうございます。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあねー。<笑>